はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日は、タイトル、サムネにもあるように、マクドナルドチキンナゲットを大食いしていこうでございます。<笑>今回はですね、チキンマックナゲット、こちらを150個用意いたしました。えー、約ですね、150個で4 5キロほど割るらしいんですよ。やばくない僕もものすごいマックもちろん大好きなんですけど、量を食べるもんではないとね、もう常々思ってるんですよ。後半はね、もう絶対、 大きつくなることを予想できてるんですけどそれでもまあ好きなだけねナゲットを食えるってことはもう幸せな行為だと思いますんで早速ねナゲットもう買ってきてありますので準備してあったかいうちにね大食いをしていきたいと思います<音声>ということでダイですねナゲット150個準備いたしましたやばい <笑>とんでもない量がございます。ただですね、今回はチャレンジとかではないので、できる限りね、美味しく楽しく食べていこうかなと思っております。ただね、参考記録として、どれぐらいね、この150個食べるのにかかったか、時間だけはね、念のため測っていきましょう。えー、それではね、こちら、こんな感じでカウント始めさせていただきたいと思います。よいしょ。よし。それでは、いただきます。ひとまずひと、 一箱目から。まあ、チキンナゲットなんでね、もう皆さんね、見てわかる通り、こんな感じでございますね。今回は15ピース入っております。で、なんかね、一箱につき、これ 300g 入ってるらしいので、まあ、今回ね、15個で 4.5kg ってことでございますね。いや、10箱多いな10箱3キロやん。<笑> 3キロだったシンプル間違ってた。 <笑>まあ、いいや、いいや、いいや。3キロでも十分でしょう。うとりあえずね、いただきたいと思います。いただきます。ああ、うまい。やっぱ、マックナゲットってそのまんまでも十分うまいよね。うん。いや、でもこれ、10箱結構きついぞ。 油感がしっかりあるよね。結構重量すげえわ。ひとまずね、デフォのバーベキューソースから。結構大食いの人はこれガチ企画でさ、自宅でもやったりするけど、これ急いで食ったらやべえんじゃねえの<笑>あ、やっぱバーベキューうまい。間違いないわ。うーん。でもさ、バーベキューソースって嫌いな人いんのかな全員好きな味な気がするんだけど。うまっ。 今回、ソース足んなくなるの困るから、今節約しながら食べてるんだけど、個人的な好きな食べ方としては、まずさこれ、つけるじゃない。で、つけると半分ぐらいしか浸らないから、これ半分食べて、こうもう半分にもダクダクにつける。まあ、基本的には全面につけるタイプのつけ方をするんだけど、皆さんはどんな感じが好きこう半分だけって人もいんのかな うん。うまい。ということで、ただいま、一箱目完食させていただきました。今もうすでにね、4分半超えてるんだけど、このペースだと1時間近くかかるね。<笑>今のところはもちろん、全然ね、うまい。何の苦もないんだけど、こっからどう変化していくからね。うん。なんか、一箱目よりもあったかいし、ジューシーだな。 まあ、美味しい。だからこんだけ作ってもらってるから、揚げてる順番もあると思うし、この温度帯とかで結構個体差あるな。うま。やっぱ出来たてのチキンナゲットうめえな。また2個目だけどさ、油の暴力がすげえわ。うん。 今、こちらで2箱目完食でございます。そのまま3箱目に突入と。いや、どうだろうね。ペース的には早いのか、遅いのか。普段だったらやっぱ<笑>、5ピースで十分だもんね。それをこんだけ食うわけだから、お腹いっぱいにはなるわな。そしたらこの辺りで、マスタードも使ってみますか。 あーうまいなーやっぱナゲットに合わせるのってこのマスタードソース僕好きで。どっちかっていうとあのハニーマスタードタイプだとあんまり好きじゃないんだけど、こっちのねマスタードはしっかりとこの辛味とかも効いてるから、やっぱね好きなんだよね。うん。うまっ。後半お腹いっぱいもそうなんだけど、顎もやばそうかも。それ3キロのお肉だから、 すごいやばくなるよね。はい、三箱目完食でございます。そのまま四箱目いきましょう。うん、これは。 すごいチャレンジだな。他の帯の方は150個チャレンジやってるけど、俺は100個でよかった。もうね、150は絶対もう楽しめない。<笑>チャレンジメニューになっちゃうわ。ただちょっとこの辺りで、期間限定でさ、ゆず七味ソース、これ使っていきたいと思います。あ、あ結構ね、香りが強くて、ドロッと。 とした感じだね。うまいとは思うんだけど。まあー、なるほど。醤油ベースな感じだ。うん。辛味もいいし、柚子の風味もさっぱりしていいんだけど、やっぱ個人的にはバーベキューとかマスタードには買ってないかなって感じ。やっぱレギュラーのソースは強えわ。うん。 はい。といてことで、ただいまですね、4箱目完食でございます。ちょうど時間は15分ぐらいだね。この調子でいけば、だいたい40分弱ぐらい。でも多分ペースダウンするだろうなぁ。きちいもん。ほほほ。 今ちょうどこれ5箱目最後なんだけど、ここで折り返しなわけじゃん。この企画やべえぞ。<笑>大食いだしさ、3キロ程度だったら余裕で食っちゃうと思うじゃないですか。僕も思ったんですよ。そうじゃない、これは。食材としてのレベルがね、マジで違いすぎる。ジャンクフード大食いはやべえわ。はい。そしたらそのまま6個目。やっぱ重量的にお腹は余裕なんだけどね。飽きたなーみたいな。 そんな感覚がね、出てくるわ。最初はこのバーベキューソースとかもちょうどいいなぁと思ったの。でもだんだんね、食べてくるにつれ、ちょっとしょっぱく感じてくるかな。だからね、このソースがうめぇやと思ってガンガンつけて食べると、後半かなりきつくなるかも。うん、あ、かめ いや、これ、手袋つけた方がよかったな。やばくないこれマジで。この企画すごいよ。誰人考えたのこれ。<笑><笑>マックスさんとか150個早食いとか言ってたけど、やばいね。考えられん。 うん。<笑>はい。そしたら、だいぶですね、7個目完食でございます。全然ね、お腹は余裕なんだけど、だんだんと顎が来てるね。うん。8個目完食でございます。今ね、時間はこんな感じかなどうにか1時間はかからなそうだけど、 ちょっと、ね、今、休憩がてら、どんぐらいでみんな食ってるんだろう。ちょっとゾウくんが100個やってるけど、マジ ?10 分で食ってるよ。マックスさんも150個やってるね。やばい !21 分24秒僕は現在、えー、37分30秒<笑>ま、ちょっと負けてられないので、こちら、9箱目か。行きましょうか。 ね、最初さ、4 5キロ用意しようと思ったけど、間違って3キロでよかったわ。絶対食いきれい。<笑>ここがボーダーラインだね。まあ楽しく食べれるというか。まあ正直今ほんのりきついけど、まだまだ苦しい感じは全然ないんだけど、ちょっとあったな。<笑>はい。ただいまですね、9箱目。 完食でございます。この時点で、6ポンド分のチキンナゲットを食べております。やばない<笑><笑>だんだんこの油っぽさにやられてきたな。油感がさ、すごいのよ。あ<笑>、すごいかい。<笑>こんなにダメージがあるものだと思わなかったわ。 こっちにですね、残り5ピースまでなってきましたね。もうね、終わりも目の前ですので、僕のこの好きなバーベキューソースをたっぷりとね、もう全くね、ソースを節約せずに食べていきたいと思います。やっぱこの締めはね、バーベキューですね。うー、こんな感じで。うん。 そしたら、これがですね、最後の一ピースでございますね。いやー、食べたわ。うーん。うーん。はい。ごちそうさまでしたー。ということで、一応完食タイム、52分7秒ということで、今回はね、チャレンジとかではないので、タイム的にはいいんじゃない 一時間以内に食べきりましたし。ということで、えー、本日はですね、マックチキンナゲット、えー、150ピース。合計でですね、約3キロほどの重量になります。カロリーってどうなのかな例えばですね、マクドナルドさんの公式で出ている数字を調べたところ、えー、これ1箱810キロカロリーと、今回は10箱なので、8100カロリー摂取いたしました。やばい。 ちょっとね、バーベキューソースが見当たらないんだけど、マスタードソース一つにつき、44キロカロリーあるみたいでございます。まあたいちょっとバーベキューも含めて40キロカロリー前後として、本日ですね、ソース11個使っておりますので、まあソースだけで400キロカロリー超え、えー、つまりですね、今日食べた総カロリー数は8500キロカロリー以上ということで、<笑>食いすぎ<笑>